11月1日、滝沢秀明氏40のジャニーズ事務所退社が世間が驚かされた一週間の始まりだった。週末の11月4日金曜日には、キングピンス、キンプリ、の岸優太、二27。 平野紫耀、25、神宮寺勇太、25の3人が2023年以降に脱退退社するというさらなる衝撃ニュースがジャニーズ事務所から飛び出した。金プリの3人が直前まで生放送に出演しているなど退社発表はまさしく晴天の霹靂でした。そのためテレビ各局も急遽対応に追われました。テレビ局関係者。 土曜日、日曜日には、その週を振り返る情報番組ワイドショーが多く放送されている。その中には、ジャニーズタレントがマックを務める番組も多い。まず、11月5日朝に生放送されたのは、時代の城島茂51がメインパーソナリティを務める、週刊ニュースリーダー、テレビ朝日系。番組内ではツイッターのトレンドワードランキングが発表され、 キンプリが1位にランクインしたが、同番組で退社のニュースが取り上げられることはなかった。そして11月6日の早朝から放送されたのはサンデーリブテレビ朝日系。少年隊の東山則りゆき50、録画マックを務める番組だが、こちらでは一転して東山はキンプリ騒動について心境を語ったのだ。 自分で表現したいことと周りに求められていることが乖離してくることがあってその気持ちを埋めることが難しくなってくる時期でもあると思う。メンバーそれぞれとも話はしましたが尊重していきたいですし、今世界っていうのは近くなってますから、夢に向かって羽ばたいてほしいと思いますね。こう話して、退社するキンプリの3人にエールを送った。その後、キャトタンの中丸雄一。 39が出演した週一日本テレビ系では番組の冒頭から8分間にわたって中丸が心中を率直に伝える場面が設けられた。第一声で本当驚きましたね。そしてめちゃくちゃに悲しいですね。とコメントした中丸。続けてもともとジュニアの時にグループを作った で、その時は価値観の違いだったり、やりたい仕事の内容が違っても、CD デビューっていう目標があるので、みんなそこに向かって頑張るんです。集略。でも、世に出た後に、いろんな仕事ができるってのを知って、そうなってくると考え方が大きくなってくることはある、という持論をもとに、約8分にわたって熱弁する場面があった。ジョージマの 時代も長瀬智也44、山口達也50の二人の脱退、退社を経験。中丸もキャトタンで赤西三38、田口淳之介36、田中清三37の三人の脱退、退社を経験している。東山の少年隊も2020年をもって植草勝秀。 56と西堀一樹を57の2人がジャニーズを退社した。にもかかわらず、こうした3人の対応の違いが起きたことについて、芸能担当記者はこう解説する。東山さんは小ジャニー北川さんから直々にスカウトされた、秘っ子。現社長の藤島ジュリー恵子氏とも同い年で、気心が知れた中と言われています。 後輩との共演も多く、慕われている部分も含めて、やはりジャニーズタレントのトップは東山さんしかいないと事務所も考えています。そのため第一声も東山さんに任せたいという意向が多少あったと思います。それに対して、城島さんはグループのリーダーでしたが、山口さんだった英語に止まっていた音楽活動を再開したい長瀬さんに前向きな提案ができず、 脱退を止めることができませんでした。そのため、突然の脱退劇について、城島さんとしてコメントを出すことを避けたかったのでしょう。一方で、何度もメンバーの脱退を目の当たりにしてきた残留組の思いをぶつけた中丸については、経験者ならではの言葉は、非常に重いものがありました。と、前での芸能担当記者も振り返る。 実際に金プリさん流組の橋海人さんから報告を受けたことを番組内で明かすなど苦労を知る先輩としての顔を十分に見せていました。ジャニーズ事務所としても、一時は和洋風美した、キャットタンは大切にしたいグループの一つ。その名前を残すために、粉骨再審してくれた中丸さんは功労者でもあります。 東山さんや井ノ原義彦さんのように経営側で会社を支えるまではないと思いますが今後の事務所のキーパーソンの一人でしょう。それぞれジャニーズアイドルとして20年以上の経験を重ねた3人。傷を負った経験も大きな糧になっている。スモートフラッシュ。平野志耀さんプロフィール1997年1月29日生まれ愛知県出身。